皆様看護師のカナを応援していただき本当にありがとうございますピースサインで看護師のお仕事を頑張ってますよカナは昔からお米が大好きですだから土鍋でご飯を炊くようにしています中火で8分蒸らして20分で おいしい土鍋ご飯の完成です。農家さん、おいしいお米を育てていただき、本当にありがとうございます。お米は炭水化物で有名ですね。炭水化物はグルコースに変わります。グルコースは私たちの体にとって大事な栄養素に変わりますよ。皆様、お米、 食べてますか。わかめのふりかけは塩分が多いので、かなは少なめに入れて混ぜています。皆様塩分の摂りすぎにも注意しましょう。かなが飲食店に行けていないことを知ってわざわざ作っていただきありがとうございました。 念願のマグロ丼です。皆様、早く飲食店が開くといいですね。カナは万が一右手が動かなくなった時のために、左手のトレーニングもしています。うーん、ちょっと硬いですね。力を入れすぎて、飛んでしまいました。 でも大丈夫。皆様のご健康を心からお祈りいたします。See you, k a でした。